ワン、ツー、ワン、ツー、フリー、フォー日本語の森最高いい勉強するなら日本語の森取ってこむ君の運命の人は僕じゃない辛いけどいられないでも離れ難いのさみなさんこんにちは日本語の森のゆかです この前、レモンという日本の曲を皆さんに紹介したんですけど、その動画にたくさんコメントをいただいて、先生、この曲を紹介してくださいって1曲、一曲リクエストの多い曲があったんですよ。コメントだけじゃなくて、インスタグラムのメッセージでも、ゆか先生、これ紹介してくださいって、たくさんリクエストをもらった曲が一曲あったので、今日はそれを紹介したいと思います。その曲は、これです オフィシャルヒゲダンリズムって読むんですけど日本ではヒゲダンというふうに呼ばれています4人組のアーティストで今日本ですごく人気がありますこのグループの曲全部有名ですごくいい歌ばかりなんですけどその中でもこの「プリテンダー」という曲 すごく有名なので今日はこれを皆さんに紹介したいと思います。あといつも通り著作権の関係でこの曲をここで流すことはできないのでこの曲を知らないという方は下にリンクを貼っておくのでそこからまず曲を聴いてみてください。知っているという方は一緒に歌詞の中を見ていきましょう。まず最初ですね。 君とのラブストーリーそれは予想通りいざ始まれば一人芝居だここまで見ていきましょう君とのラブストーリーですねこれはまあ英語で書くとラブストーリーつまり恋物語のことなんですが日本語でもカタカナでラブストーリーというふうに使うことが多いです 君と今恋愛をしているその状態のことを恋の物語に例えて言っています。君との恋の物語、ラブストーリー、それは予想通りだと言っていますね。何々通りっていうのは何々と同じだ、何々のままだっていう意味ですよね。予想通りというのは予想したものと同じだという意味です。 この人が何を予想したのか次に書いてありますね。いざ始まれば一人芝居だ。これ芝居と読みますね。この君との恋愛のしている状態のことをラブストーリー、物語だって最初に言ってますよね。アニメとかドラマとか映画でこの恋の物語を演じる人がいますね。お芝居をしますよね。でも普通芝居って 主人公がいて、あの彼氏とかね、友達とか、いろんな人がいるじゃないですか。でも、いざ始まれば、一人芝居だって言ってます。つまり、一人しかいないんですね。この他の人いない。一人で芝居をしていると言っています。ここで言いたいのは、君と僕のラブストーリーの中に、僕は入れてもらえてないんですね。つまり、僕は彼女のことが好きなだけで、 全然付き合ってない、恋人ではないという状態だというのがわかります。次ではっきりわかりますね。ずっとそばにいたって、結局ただの観客だ。ずっと近くにいるのに、僕は一緒にお芝居をする人ではなくて、ここから見てるだけ、ただの観客だと言っています。 あともう一つ面白いのが、ここですね。ラブストーリー、それは予想通りって言ってます。ストーリーですね。それは予想通りですね。このお、い、お、い。このラップみたいですよね。日本語ではンを踏むって言うんですけど、ラブストーリー、予想通り。この耳に聞こえる感じがすごくいいですよね。だから忘れられないような あのメロディーになっていると思います。では次行きましょう。次です。感情のない I'm sorry それはいつも通り慣れてしまえば悪くはないけどですね。感情のない I'm sorry ごめんなさいのことですね。ここは英語です。感情のないですから心がこもっていない悪いと思っていないごめんなさい謝罪のことです。 相手に悪いなと思ってたら、ああごめんねって謝りますよね。そうじゃなくて感情のないーー。i'm sorry はああ、ごめんね。こんな感じですね。これはいつも通りだって言ってます。ここもいいですね。i'm sorry。いつも通り in を踏んでいますね。感情のない。ごめんなさい。はいつも通りまあ、いつもだと言っています。次 慣れてしまえば悪くはないけどですね。いつもいつもそういう謝り方だから、まあ、慣れてしまいますよね。でも慣れてしまえば悪くはないっていうのは良くもないです。まあまあまあ我慢できるぐらいという時にこの言い方をします。何か食べ物を食べてうんまあ悪くないね。 これはまあまあ食べることができる我慢できるぐらいだっていう時に使う言葉ですよくはないんですね次君とのロマンスは人生柄続きはしないことを知ったはい君とのロマンスロマンスっていうのは恋物語と大体同じ意味ですねこの君との恋愛のことです君との恋愛は 人生柄。続きはしないことを知った続かないと分かったという意味ですねこの「人生柄」という言葉私はこの曲で初めて聞いたんですがこれは作られた言葉ですね。でも初めて見た言葉だけど何がが言いたいいたののかかはっきりわるのが面白いんですよね。この「何々、柄」この「柄」という言葉はものの性質を表す時によく使われます。 例えば、ここに服があって、花がついてる。うん。花柄の服ということができます。これは服の性質ですね。花の模様がついているという性質があるから、花柄の服というふうに言います。他にも、職業柄という言葉がありますあ。私、職業柄、日常生活でも日本語の間違いによく気がつくんだよね。 こういう言い方をすると私は日本語教師という仕事をしているから普通の生活の時もこの日本語間違ってるなということによく気がつくという意味になります職業柄というのはその職業が持っている性質を表しますよねだからこの人生柄っていう言葉はその人が持っている人生の性質のことを表しています例えば A 君 とてもおとなしくてパーティーに行くような人ではないです逆に B 子ちゃんこの子はとっても明るくていつもいつもパーティーに行くような人ですこの2人人生柄が全然違いますよねどういう人生なのかその人生の雰囲気が全然違いますここで言いたいのは君と恋愛することは人生柄続きはしないもう君とは全然 住む世界が違いすぎる、性格も違うし、やることも違いすぎるから長くは続かないと分かったという意味になります。次です。もっと違う設定でもっと違う関係で出会える世界線選べたらよかったもっと違う設定ともっと違う関係ですね。 これ一番最初に君との恋愛は物語だというふうに例えて言っていましたよね。だからもっと自分がイケメンの設定で、お金持ちの設定で違う設定だったらよかったのにもっと違うあなたとの関係、恋人同士だったらとかもっと仲のいい二人だったらそういう関係だったらよかったのに出会える 世界線も選べたらよかったのにと言っていますこの「世界線」という言葉私この曲でこれも初めて聞いたんですけど何が言いたいのかすぐに分かりますね。実はアニメの世界ではよく使われる言葉なんですけど私が今生きているこの世界ががありますよね。時が流れています。これとは別の世界もあるっていう考え方なんですね。で、この違う世界。 この世界線、えー、っと、これにしようというふうに違う世界を選べたらよかったって言ってます。ここで言いたいのはもっと違う状態もっと違う環境であなたと出会えたらよかったのにという意味ですね。まだ言ってます。もっと違う性格でもっと違う価値観で愛を伝えられたらいいなって言ってます。この 性も違ったら良かったのに。関係も世界線もそれから性格自分の性格ですね。もっとイケメンでもっと明るい性格だったら良かったのに、もっと違う価値観。これは物事に対する基本的な考え方のことですね。この自分も。 違う性格だったら、違う人間で出会えていたらよかったのに、その上で愛を伝えられたらいいなーですね。愛を伝えるというのは、君のことが好きだ。愛してると伝えられたらいいのになーって言ってるんですが、そう願っても無駄だから、グッバイですね。そう願っても無駄。 意味がないから、グッバイ。これはさようならですね。もう別れるしかないってわかったんですね。あこんな風に違う設定で、違う自分になって、君に好きだと言えたらいいのに、そう願っても意味がないから、さようならと言っています。ここから歌のサビになります。歌のサビというのは、一曲の中で一番盛り上がる部分のところですね。 君の運命の人は僕じゃない辛いけど否めないでも離れがたいのさって言ってますね運命の人というのは恋愛でよく使われますね出会うべき相手のことなんですが恋人になる人とか結婚する相手のことを運命の人というふうに言いますでも君にとっての運命の人は僕ではないんですね 辛いけど、否めないと言っています。否めないって読むんですけど、否定できないという意味です。君の恋人になるのは僕じゃないということはわかった。辛いんだけど、否めない、否定できないということは、辛いけど認めるしかないってことですね。次でも、離れがたいのさ、これもめっちゃ勉強になりますね。離れがたいですね。 漢字を見たらわかると思うんですが、〜がたいっていうのは、〜するのが難しいという意味ですね。忘れがたいだったら忘れるのが難しい。理解しがたいと言ったら理解するのが難しいという意味です。離れがたいは、君は僕の恋人になる人じゃないけど、ああ辛いけど認めるしかない。でも、離れるのが苦しいという意味です。次。 その髪に触れただけで痛いやいやでも甘いないやいやグッバイ<笑>またグッバイ言ってますねその髪髪の毛ですねその髪に触れる触っただけで痛いやって言ってますこのやは語尾ですねそんなに意味がないです痛いなってことです痛いっていうのは心が痛いですね痛い でも、いやでも、痛いけど、いやーでも、甘いな。この痛いと甘いって、まあ、恋愛において、苦しみとあの喜び、二つありますよね。それを表現しています。心が痛い。でも、君が素敵だから、甘い気持ちになる。痛い。いやでも、甘いな。いやいや。それもまた否定してますね。あま、甘くない甘くない。グッバイ。<笑>もう別れないといけないですから、 君のことが好きだなって思うこともまた自分で否定するんですね。痛いけど甘いな。でも、別れないといけない。さようならと言っています。最後ですね。それじゃあ僕にとって君は何答えはわからない。わかりたくもないのさ。はい。それじゃあ僕にとって で、君は何というのは、僕にとって君という存在はどういうものなのかという意味ですね。ただの好きな人なのか、親友なのか、恋人なのか、君の存在は何と自分自身に聞いています。答えはわからない。わかりたくもないのさですね。なぜなら恋人ではないからです。分かりたくない、辛い現実ですよね。最後、 たった一つ確かなことがあるとするのならば「君は綺麗だ」いいですね。もいろいろ言ってきたああ違う状態で出会えたらよかったのに君は僕のことが好きではないあ恋愛がうまくいかないいろいろ言ってきたけどああもう頭がぐちゃぐちゃになってたった一つ確かなこと確実に言えることがあるとするのならば。 たたただだただ、君はは綺麗だそれが伝えたいいい、曲曲になっています、はい。皆さんこの曲どうでしたかプリテンダーという曲本当に人気で今でも日本のカラオケでよく歌われているしとても有名な曲ですまた他に何か勉強してみたいと思う曲があれば是非コメントしてくださいでは皆さんまた次の動画でお会いしましょうじゃあねー